その道を進むさなかいくつかの闇が俺に語りかけてきたいや具体的な言葉はなかったかもしれない自分の心の奥底にある感情を揺さぶるのに近かった心の中で具現化された感情は逆流するかのように言葉として脳裏に浮かぶそれは人の心の闇 誰かの感情自分の経験ではない憎悪嫉妬疑心この時は分からなかったがこれはこの先俺が出会う人々の感情中には俺に向けられる感情もあった自分はこれほどの感情を受け止めきれるのか 人の闇を心を俺の心に何かが芽生え始めたのはこの時からだったと思う闇の回廊この道を通り続ければ人の心はやがて闇に染まる そのことを教わったのは、それからそんなに先のことじゃなかった。少なくとも、闇であろうが、感情があるのなら、心を感じることはできる。しかし、闇よりも異質で底知れぬ恐怖。虚無を知るのは、まだ先のことだった。